本日2回目の演舞をさせていただきます商店百景と申します、えー、今年の新曲は起動、えー、やがて光が灯すきらめきが、えー、これからのチームの行く先を照らしそして導いてくれるという意味が思っております2回目の演舞も精一杯笑顔で踊らせていただきますので最後までよろしくお願いいたします それでは参ります。小千歳2019起動。 小説